皆様、こんにちは成田伝統芸能祭りの開催誠におめでとうございます私たちは熊本県山ヶ市より参りました山ヶ灯籠踊り保存会のものでございます山ヶ市長会長に観光 PR と踊りの保存検証を行っております 山鹿市は明治の芝居小屋八千代座九州最大級の木造温泉桜湯そして色鮮やかな壁画で有名な渋山古墳などがあり古代から近世までの歴史ロマンあふれる町です私たちが今頭に掲げております山鹿灯籠は手すきの和紙と糊だけで作られており 非常に軽く繊細なものですこの金灯籠の他にもお城や神社などをかたどったものがあり国の伝統的工芸品に指定されております今年は残念ながら中止となってしまいましたが8月の1516日には山鹿灯籠祭りが行われますその起源は第12代慶光天皇が 山賀にお越しの際濃い霧が立ち込めていたため里人が大松明を持ってお出迎えしたことに由来します現在では大宮神社に灯籠を奉納するようになり 1,000 人の女性による灯籠踊りが祭りの見どころとなっております本日は3年ぶりに成田の皆様にお会いできますこと心より楽しみにしてまいりました これからも山賀の伝統を共に盛り上げていけますよう精進してまいりますそれでは引き続きまして山賀灯籠本踊り山原長者口説き歌山賀灯籠よへほぶしの3曲をご覧ください Whoa!